ティーサンチの犬チャンネル。はーい。こんにちは。ティーサンチのミルデニオだよ。今日はね久しぶりにジャンタマ撃ったんで、そのは、えー、そのパイプを紹介していきたいと思っております。ジャンタマなんだけどね、今。 あの合、ー、点系 VTuber の白宮麗さんが「白宮杯」というものをやっておりましてそこに参加したんですね大井高春さん最速最強の隆ちゃんですねのチャンネルともコラボしたりしている白宮麗さん、えー、そしたら同卓しちゃいましてね とってもびっくりしましたワクワクしながらね打っていきましたまずトン1曲からですまあ無難な手でというかあんまりやる気のない手ですけどドライチの手ですねうーんはいシャー泣きましたね私チューンがくっついて まあ、まあ、天イはできるかなって感じで打っております。うん。ジェニオもね、この頃ね、結構、ジャン玉打ってるんですよ。ジャンゴーさんまで行ってね、横断して、えー、早3ヶ月。早く、えー、ジャンゴーさんに上がって、男性にすごくなりたいんだけどね。うん ちゃん玉はね4着取ると終わっちゃうんですよでも毎日シコシコ打ってますようんという間になぜかイーマンチューンの、えー、シャボでリーチをかけましたデニオね今1枚切れだけどまあ出やすいっていうところでリーチかけたんですけどねさてどうでしょうかねうん シャア泣いてる白宮さんも、うん、怖いんだけど、まあ、今んちゅんなら出るでしょって感じで、リーチしちゃいました。いきせんと電力シャムしました。うん。ピエも泣いた。うん、G ピン出てきて、うん、何やってんかな。うん 親なんだけど、両方とも、ペイもシャーもお高ぜなんですよね。うん。こうやって見ると、ね、神茶、下茶、もう降りてますね。あとは、篠宮さんの動向を見ながら、私は、えー、暇しております。と言ったら、流局。一人天杯3000点バックです。まあ、先生としては、 良いかなって感じですね。まあ、リーチ棒出してるんで、実質2000点のプラスですけどね。はい、トン2曲。引き続きトン2曲。親は神茶さんの、えー、鍋さんです。また、白宮さん。初ポン。食い仕掛け、多いですね。得意そうです。あ、また、チュン泣いた。怖いなー怖いなーあと、即ぐ吐く切って。うーん。大三元阻止かな。 うん。デニオはね、じっと見てるだけ。うん。<笑>いつもやる気なくってね、うん、すぐ降りちゃう。ね。いくら大きい、大きな手でもね、人から、他の人がね、打ち合うのは全然、うん、嬉しいことだからね。でもなんか、タ野 OK の手に、 徐々になってきてるけど、大丈夫かなあら、いいじゃんって。なんか、怖いね。今見ると。といったら泣いちゃったよ、こいつ。全員を泣いちゃダメだよ、こんなところで。これ、反省だぞ。うん。あ、また泣いた。ローマン短期。強引なことやってますね。うん。 ダイン製に比べたらね、あの、マイナスがないんで、多少、ね、プッシュ、プッシュ、いけるっていうのはあるんだけど、それにしてもなんかむちゃくちゃなプッシュですね。コロコロコロコ ロ, コロ手変えてるし、いいスーピン、単用ですからスーピンのみ、かなり 出,、ね、出づらいというか、出ないでしょ、こんな、はい。うーん。ね。 なんか結局降りてますねおっと白宮イさん裸短気裸になっちゃいましたうーんまあピンズなのかなと思いながら現物杯を切っていくねひたすら現物を切ってうん逃げております逃げるが勝ち どうだということでえ流、ー、局2曲連続の流局でございますこれでまたえ電、ー、用が、えー、2,000 点あったんですけど天敗量取られて平たくなっておりますはいトン三曲うーん トイツが多め4イツうん。で、日本 も, もうこうなるとね、逃げるの得意だからね、チートイ系の手しかやんないんだよ。うん。だからね、真ん中の灰ばっか切ってね、こうね、じーっとチートイ狙ってんの。うん。まあすぐ逃げれるしね。うん。これ、シャアが2枚持ってるし。 これが安全パイだしね。皆さんはどうかっていうと、これ順調な、うん、切り方ですね。ピンフテの切り方をしてますけど、デニオだけは、皮、はい、がぐちゃぐちゃです。もういかにも、チートやってますって皮になってますけどね。うん。あら、ドラウーマンの、チートイテンパイ。 出ました、えー、デニオ得意の闇店ですこんなもんねリーチしても出ないんですよねうんねまあでもねこれはね怖いからいつかね多分このまま続かないんですよ誰かテンパってきたらもうデニオ降りるでしょほらほらほら来たあらあ よかったリーチしたハイ、はい、をロンで下茶さん3900上がりですおめでとうございますうーんはいで順調にトン4曲まあまだ2着目でゆっくりやっておりますまだトップはね見込めてますんで デニをねこの前にね、えー、白宮杯3回打ったんですよ、えー。1回目が2着、2回目が、えー、1着、3回目も1着。これ連続5回の、えー、点数で決まるんですけど、一応2連続でトップ取ってたんで、ニヤニヤしながら、えー、今回の。えー 対局をやってるんですよねこれ5連続でね決勝択残るとねなんかいろいろ楽しいことがありそうなんですよね。うんこのダメダメワンチューバーデニオもね白宮さんとコラボしてもらえるかなと思ったりなんかしてね。うんと言いながら相変わらずデニオまたチートイの手やっておりますね。<笑>チートイツ 英語で言うとセブンペアーズ、まあ、アメリカでできた役ですまあアンパイしっかり握りながらいつでも降りますよという私得意の戦法ですねで川は、えー、想像がなくっていかにも本一やってますっていう代わりになっております今回はお ドラ短期でテンパりましたね、また。これ、どうするのかね、デニオさん。車短機出るのかなうーん。白宮さん、リッチしてきたけど、じーっと見ております。多少プッシュし、あ、起来た上がりました。白宮さんからダマで、ちーっとイドラドラ、え勝ち取りました。6400点。ちょっとね、ここはね、 うん。花高高でね、トップだなと思ったりしておりました。で、難波に入ってない曲。うん。まあ、折りながら、ね、1位、トップを取りたいなぁと思っておりながら、ちゃんと、ちゃんた系の手が来ておりますけど、んちゃんってやつですかね。でも、こっから皆さん、必死にね、 攻め返してくるのは分かってるんでねまあ簡単に逃げはできないんで多少勝負はいかないと思ってるんですけどねうんでももう完全にちゃんたで進んでおりますねドラも切っちゃいましたまあ合わせ打ちですけどうん うん、こうなったら白目さんごろっちでくじかけ、うん、くじかけうまそうですね好きなのかなと思ったらデニオも789いいのかなこれ進んじゃってねなんか嘘を持ってもう降りてるよこいつ なんか降りてるな、ほら数万リーチきました。ねえ、もうベタ降り始まります。でもこれ降り切れるのかね。うん。ちょっと強引すぎあ、おめでとうございます、白宮さん。すも。うん。初ドラリの六千点、おめでとうございます。 これでまたトップが近づく、近くになって。と思ったら何一曲日本馬。白宮さんのダブルリーチ。なんじゃこりゃと思ってたんだけど。もう、どうしようもないよね、これ。必死にアンパイ探すにも進みようがないんだよね、これ。うん。もう回ってこないだけ。ありがとうと思ってたら、ね、ポンした。 しもちゃさん打ち込みました。おめでとうございます。ダブルリーチドラドラ12000おやまん。ね。よかったよ。私はこんなの関わりたくないと思ったからね。はい。何一曲これ三本間かな三本間。うん。これでトップ目がね、白宮さんになったんで、 私は、えー、白宮さんマークしながら打っております。ねまあデニオの手もそんな悪くないし3色も見えるんで最悪3色、食い3色で逃げる手も考えてますけどあんまり早そうじゃないですね。そしたら難を、難、えー、を食われました。何飲みかなと思ってたら うん、ローマうん今度はしごろでちなんかわかんないけどソーズの本質かなと思いながらもあんまり考えずに打っております前にまた折りかけてますね白の安全牌自敗一枚切りの自敗を持ってでシャアが来て一応これも安牌だと思って手元に入れております白宮 さ, さんリーチ これはシャー切りますよね。俺は切るよね。と思ったら論されて。うわぁ少数紙。1満万に打ってしまったの巻きってやつですね。これはね、シャアは出ますよ。うーん。ねえ。せっかくね、3連続トップ狙ってたのに飛びまして、一気にやる気なくなりました。うん。 というような、えー、昨日の白宮杯の報告です。まあ白宮杯、800何十人の参加者がいて、えー、結構にぎわっておりまして、かなりの成功しております。私も白宮さん応援しております。頑張って、えー、盛り上げていきましょう。ありがとうございます。